させていただきます。天テコマイです。京都明日で、えー、このイベントが開催できるのも、えー、本当に参加してくださるたくさんのチームや来てくださるたくさんの方々あってのことだと思っております。本当にありがとうございます。えー、感謝の気持ちを込めまして、えー、最後の演舞踊らせていただきます。 1曲目は「ストリート・オブ・ザ・ソーラン」という曲をお送りしたいと思いますとてもかっこよくかっこいい曲になっておりますので、えー、ぜひご覧くださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますかえ o h And I... はい。